みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールキータカーコーチの滝澤でございます。エフェクターを買おうと思うんだけれども、マルチエフェクターとコンパクトエフェクター、どっちを買ったらいいかがわからないとか、そもそもマルチとコンパクトの違いがわからないなんか、そんなような質問をよくいただきますので、この動画の中でそれぞれの特徴についてベラベラとお話しさせていただこうかなと思います。コンパクトエフェクターもマルチエフェクターもそれぞれ特徴があって、メリット、デメリットもありますので、まあ、よければ参考にしてみていただければという感じでしょうか。とりあえず コンパクトエフェクタ ー,、えー、ストンプボックスと言ったりもしますけれども、コンパクトエフェクターというのは平たく言うと単機能のエフェクターです。何かしらこうテーマ、例えば歪みなら歪みとか、コーラスならコーラス、フランジャーならフランジャーという感じでテーマがあって、もうその機能しか使えないんです。ものによっては2 個, 2個、3個くらい機能を持ったりとかもするんですけれども、基本的には1種類だけです。短機能。 でそれに対してマルチエフェクターというのは多機能のエフェクターになりまして、3種類、5種類とか、もそんなんじゃなくて、10、20、ものによってはもう100種類以上のエフェクターが使えるようなエフェクターになっております。なので、1種類に対して100種類以上となるわけですよ。そう聞くと、えっ、マルチエフェクターの方がいいじゃんって思 う, じゃないですか思うじゃないですか。でも意外とそうとも言い切らないんですよ。もちろんメリットもあるんですけれども、デメリットも あるんです。そのメリット、デメリットについて何かしらこう、ね、説明できる、なんかこうイメージができるようでしたら、たぶんこの動画を見る必要はないかなと思うんですけれども、えー、なんか今のところマルチエフェクターの方が絶対お得な気がするけれども、そうでもないのなんて思ってしまう方は、この動画を見る価値はあるかなと思います。とりあえず、すごくこういろんな要素がありますので、えー、機能性、機能性、音、え、質、ー、音質、 で、あと、操作性、で、あと、値段、価格ですね、値段。この4つについてお話をさせていただこうかなと思います。まず、機能性。これはもう、明らかにマルチエフェクターのほうが有利でございます。例えば、 まあ、これは実物です。マルチエフェクター、のズームの G3 というエフェクター。それがまた G2-1、NU というエフェクター。もうこれそれぞれ1台の中に100種類以上のエフェクターが入っているんですよ。わおすげえぜこいつは便利という感じじゃないですか。でそれに対して、コンパクトエフェクターの実物というのは、こういうやつです。こんな。えーまあ、ボスのエフェクターはさすがに見たことある方は多いかと思うんですけれども、まあ、こういうやつですよね。それで、例えば、これはボスのブルース・ドライバーというエフェクターなんですけれども、 歪むことしか脳を持っておりません、えー。コーラスをかけることもできないし、リバーブをかけることもできないし、このブルース・ドレバーというエフェクターが持っている歪みの質感、これをどのくらい加えるか、もうそれしかできないんですよ。でそれに対して、このリバーブというエフェクターも、まあ、その残響音ですよね。わかりやすく言えばそのカラオケのエコーみたいなその効果を与えるエフェクターです。それができるんですけれども、それしかできません。 他にもこれ、コーラストエフェクターでございます。なんかこう、音をこう、ね、揺らすというか、くねらせるというか、なんかそんなエフェクターなんですけれども、まあそれしかできないと。で、これもコンプレッサー、コンプレッションサスティナー、コンプしかかけられません。なので、<笑>例えば、そうだな、なんかスタジオとかライブとかに行くとするじゃないですか。マルチエフェクターの場合はこれ1台持っていけば全てが解決をします。ところが、どこへコンパクトエフェクター、1つ、2つあったら別にいいんですけれども、例えば、こう、 コンプも必要よ、リバーブも必要、あとコーラスも必要で、歪みも必要で、であとじゃあ、ブースターも必要で、うーあとじゃあ、マイクロアンプ、アンプシミュレーターも必要で、でさらに、さらに、さらに、ワウプダルも必要でみたいな感じで、なんかこう、いろいろとこう持っていかなきゃいけない と, <笑>となると<笑>、まあ、めんどくせえなとなるじゃないですか。それぞれこう 接, 接続をするためのケーブルも持ち歩かなきゃいけないし、電源も持ち歩かなきゃいけないと。 で、このワウペダルとか、あのこれご存知ですかあのこれ、知らない人から見たらすごく衝撃が飛ぶんですけれども、結構重いんですよあの。2キロぐらいあると思います。で、これ何をするエフェクターかっていうと、このペダルを踏み込むと、ワウ、ワウ、ワウって言うんです。えー、それだけ。 のエフェクターでございます。その音を出すためにこの2キロぐらい の, この重いペダルを持ち歩かなきゃいけないと、それに対してマルチエフェクターの場合はこれ1台あれば、わお、解決だぜという感じで、まあ、機能性に関してはもう断然マルチエフェクターのほうが有利という感じでございます。なんか最近こういうちっちゃいのあるんですけどね、オットオン の, のシリーズとか、なんかこういうちっちゃいエフェクターもあるんですけれども、まあ、これを何 個, 何個も何個も持ち歩くことを考えると、ちょっとめんどくさいかなという感じですよね。 なので、機能性に関してはマルチの圧勝でございます。で、その次、音質。これに関してはですね、基本的にコンパクトのほうが有利です。基本的にです。えー、と全部が全部というわけではないんですけれども、圧勝ではないです。なんでかというと、こういうコンパクトエフェクター の, この裏蓋を外して、パカッと中を開けると、1枚とか2枚とかの基板があって、でそこの基板に、例えば抵抗とかトランジスタとか、なんかこう、 なんかこういろんなチ ッ, プチップじゃないか、なんかそういうパーツなんか僕はあんまりわからないんですけれども、そういうのが、ね、こう一つ一つこう、ね、アナログに配置されているだけなんですよ。でその電源を通して、その音をその基板を通して、バババッと加工して、アウトプットして、わーい、音が良くなったね、楽しいねって、そういう感じなんですけれども、マルチエフェクターの場合は、このアナログ回路をデジタル回路でシミュレートしているんですよ。この基板とかを使ってね、あの いちいちこうパーツをつけたりとかしていると、絶対こうサイズが大きくなってしまうので、それをこう何百枚もやろうと思ったら、もうとんでもないサイズになってしまうと。なので、その半導体っていうんですかね、IC チップっていうんですかね、なんかよくわかんないんですけども、なんかそういうのを集積回路をギュッと高性能にして、もうその中で全てをシミュレートしてしまうというのが、マルチエフェクターの概念でございます。なので、そこで何が起こるかっていうと、やっぱりアナログとデジタルが同じになることはやっぱないんですよ。 アナログにはアナログなりの音があって、やっぱデジタルにはデジタルなりの音があるという感じです。で、一般的に、まあ、大体の方がそう感じると思うんですけれども、アナログはやっぱりこう、ね、温かみがあるというか、この不自然なく、自然に違和感なく聞こえるサウンドが多いのに対して、デジタルのサウンドってどこかちょっと嘘っぽいというか、なんかこう加工された感じがするんですよ。 最近のエフェクターはすごい飛躍的に進歩しているので、まあ、かなりアナログに近い音にはなっているんですけれども、やっぱり 100% とはなかなか言い切れないかなと。僕は正直そんな音にこだわりがないので、別にもう、ね、あもうほぼ同じやだなと思うんですけれども、こだわる人とか、すごい耳がいい人にとってはやっぱりちょっと違うという感じでございます。なので、すごいこう、ね、いろんな機種を持って、面倒くさいんですけれども、音質に関してはやっぱりコンパクトのほうか。 良いいい場合が多いかなという感じですで。その次、操作性。これに関してはコンパクトエフェクターが圧勝です。圧勝です。なんでかと言いますと、すげえ分かりやすいじゃないですか。<笑>このブルースドライバーというエフェクターにはそのつまみが3つしかないんです。これがその音量を操作するつまみ。で、これが歪み量ですね。操作するつまみ。音質を操作するつまみという感じで。 とりあえず、なんかこのレベルとかゲインとかトーンとか書いてあることが分からなくても、とりあえずつなげてみて、なんかこうガーッといじってみれば、<音楽> あ, あこういうふうに変化するのかという感じで、かなり直感的にその操作をすることができると思います。他のエフェクターの場合も同様ですよね。例えば、このコーラスとか、なんかレイトとかデプスとかステレオモードとか言われたって、はあ、何のことってなるじゃないですか。 けど、とりあえずつなげてみて、なんかこういじってみて、ああ、こんな音がするんだな、ふーん、じゃあこんな感じかな、こんな感じかな、あこれかっけいじゃん、あこれこれで使おうみたいな、なんかそんな感じで直感で操作をすることができます。それに対して、マルチエフェクトはなぜフリーになるのかっていうと、このボタンとか、つまみとか、これ、それぞれの操作の仕方をちゃんと把握しないとダメなんですよ。 例えば、の歪みの量を調整したいなと思ったら、なんかこのボタンをポチポチ押して、歪みのパラメータを呼び出して、で、このつまみで操作をするとか、えー、リバーブ の, この、ね、残響の長さを調整したいなと思ったら、このボタンでポチポチポチポチチやって、で、これで調整して、で、ポチポチやって、ここでも調整できるとか、なんかそんなことがたくさんあるので、それぞれのエフェクターの性質とか、特徴とか、出せる音とかをちゃんと把握できて、で、なおかつこの本体の操作の仕方、 このボタンを押して、この画面を呼び出してこのボタン、このボタンを押して、このモードにして、そしてこれをいじるという操作性。これを両方とも覚えていないとうまく使いこなせないんですよ。その点、コンパクトエフェクターはそういうのが全然わからなくても、とりあえずいじってみて、ああこんな感じか。うーん、OK という感じで直感的に操作ができるというわけでございます。このね、いろいろボタンを押してページを呼び出さなきゃいけないというのが、なかなか難しいところですね。えー、何度も言いますけれども、コンパクトの場合は、ね、なん何個、何個こうエフェクターを並べてようが、 お無理か。何個エフェクター並べていうか。か、これをいじろう、これをいじろう、これをいじろう、これをいじろ う, じろうみたいな感じで、まあ、その直感的な操作ができるわけでございます。コンパクトなれをしていると、なんかその辺のマルチ の, この手間が結構苦になってきたりとかするんですけど、まあ、これも結構なれの問題かなという感じです。ひとえに操作性に関してはコンパクトなの方が断然やりやすいよということです。で、最後に値段。これはマルチエフェクターのほうが断然有利です。圧倒的に有利です。 例えば、100種類以上のエフェクターが入っているズームの G3 というマルチエフェクター多分今お店さんで買うと新品でも1万 5,000 円とかそのぐらい。 だと思うんですけれども、僕が買った時はもうね発売してすぐ買ったんで確か定価の 25,300 円とか 25,400 円とかそのぐらいで買ったんですがでもまあそれにしてもまあ十分安いなって感じですよねそれに対してこういうコンパクトエフェクターはこれ1個で 8,000 円ぐらいするんですよなんで 8,000 円1万 6,000 円とかあとちょっと高いやつもあったりとかするんでこれとか2万円ぐらいしちゃうんで安くても。 2万5000円くらいかな、してしまうので、もうこれだけでも4万円近くの出費になってしまうと、その点、100種類以上のエフェクターが1万円ちょっと、1万5000円くらいで揃ってしまう。そう考えると、全然マルチエフェクターの方が安いですよね。そんな感じで値段の問題で見ると、まあ、マルチエフェクターの方が断然<咳>有利かなという感じです。高いエフェクターは本当に高いですからね。 このサンズアンプのクラシックとかこれあのアンプシミュレーターのコンパクトエフェクトなんですけれどもこれも多分単品で買うと3万円ちょっとぐらいする感じです<笑>あとこれとかこれはディレイなんですけれどもこれも多分普通に買うと5万円くらいする感じです歪みとかそういう、ね、シンプルな木のやつは8000円くらいで買えるんですけどねまあそんな感じでございますな ん, なんとなくそれぞれのメリットデメリットについて イメージがつかめてきたでしょうか。それで、僕が冒頭で言っていたその質問。初めてのエフェクターを買うんだけれども、マルチエフェクターとコンパクトエフェクターはどっちを買ったらいいかわからないという質問に対して、僕が言いたいこととしては、おすすめなのはです、ね、<笑>正直なところ、コンパクトエフェクターのほうがおすすめです。コンパクトエフェクター。それで、何を買うかというと、とりあえず歪みを買ってみることをすごくおすすめします。ひみ。 うんボスの機種でいうと僕が持っているやつだったらこのメタルゾーンとかあとホットーンでいけばこの辺ですね、うんえー、このホットーンのウィップとかホットーンのグラスとかホットーンのチャンクとかあとボスだったらブルースドライバーとかとりあえず今手元にある歪みはそんなものかなもうちょっといろいろと探せばあると思うんですけれども、まあ、こういう歪みのエフェクターを一つ。 買ってみることをすごくお勧めします。それで、そもそもエフェクターとはどういうものなのか、どうやって使うのか、なんかそういうイメージをつかんだほうがいいと思うんですよね。初めてのエフェクターでマルチエフェクターを買うことは全然悪くないです。ただ、混乱すると思います。えー、ちょっと気合い入れないと操作になれないというか、その使いこなせないというか、たぶんそういう問題が出てくるので、楽しくわかりやすく直感的にいきたいんだったらば、まずコンパクトエフェクターを 歪みを揃えて、でその点コーラスとかリバーブとかを買ってみて2個3種類、2、3種類くらい買ってみて、エフェクターとはこういうものだというイメージをつかんでからマルチに行くというのがおすすめです。ところがと、これ最近も、ね、あの Zoom さんとかからこの8000円くらいですごい安いマルチエフェクターとかありますから、ね。ああいうのもとりあえず買ってみるのもいいかもしれないですけれども、僕のおすすめとしては、まず歪みのコンパクトを1つ買ってみることをすごくおすすめいたします。 えー、具体的な機種とかになるとまた話がすごく長くなってくるので<笑>まあお近くの楽器屋さんに行って、えーまあ、こう言ってみるのが一番いいんですよ。あすみませんあの、僕今まだギター始めたばっかりでギター始めたばっかりしなくてもいいですけれどもエフェクターまだ持ったいんですけれどもちょっとエフェクター買ってみないと思ってるんですよ。とりあえずある人が勧めているから歪みのエフェクター、コンパクトエフェクターをとりあえず1つ買ってみようかなと思うんですけれどもおすすめとかありますかと。えーそんな話を聞 言えば、店員さんからも、普段どういう音楽を聴くんですかとか、どういうプレイで聴くんですかとか、なんかどんな音を目指しているんですかなんていろいろ聞かれたりとかするんで、それに応えていけば、その自分に合うコンパクトエフェクターが見つかると思います。そんな感じでございます。えー、またたくさんベラベラと長くしゃべりましたけれども、以上でございます。だいぶイメージがつかめたかと思いますが、えー、皆さんのエフェクターの知識に貢献できたならばうれしいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>